お前置きも含めるよ。というわけでその課だよ。おい、右。はしたですと思う。うセバンです。ボードゲー担当です。うーん、あれ、ボードゲー担当だね。<笑>じゃあ、ボードゲー担当のセバンくん。もちろんです。い<笑>や、もちろんです。<笑>返事で、もちろんですってな<笑><笑>あのは、初登場だから自己紹介とかしないのそうだね、うん。何気に初登場です。どう セバンと申します<笑> 7.89 の代表をしておりまして園香さんと同じサークルで個人的に札幌でいわゆる同人活動などを行っております、うん、イベントとかも企画していますのでもしあればご期待くださいイエーイイエ、えーイで先生先生、うんね、何をやるんですか、はい、そうです私今日持ってきたゲームはこちらになっておりますテストプレイななんてしてしいよそうです もちろんですテストプレイなんてしてないこれがタイトルですテストプレイなんてしてないよこれアメリカのゲームなんですアメリカが作ったあモディゲームズさんっていうところが作ったゲームなんですけど、ね、このゲーム、えー、っとやることはとても簡単です全員カードを2枚もらいます山札がこちらにあります山札のカードを全員2枚ずつ渡していきます 皆さん、手札の状態を今見てください、うん、手札を見てちょうどうちの前にカメラあるからうちの手札を見せると打っていいよねでその手札の内容が書かれているそれが今回のゲームのルールです毎度プレイヤーが回ってきますプレイヤーの人は最初に1枚カードをめくってもらいます山芙だから1枚めくったじゃい最初3枚からゲームが始まりますかそしてそのプレイヤーとなったプレイヤーはカードを場に出してください、うんうん それが今回のルールです。あの、すいません。はい。<笑> あ, さくんがいあのね、<笑>大笑いするんです。あのね。番組的にはつまんないのは来、き、う、た、ん。うん。けど。まあ。ちょっと使える、俺は考えていきましょう。<笑>ウェイ。でもちょっと奥に。ちょっと俺の番組的にはつまんないな、なんか彼が。うん。うん うちも、そうだねじゃ誰からいくまあ、ルールの説明については多分テロップの人が多分作ってくれると思うので頑張ります<笑>じゃじゃんけんで決めます最初はグー、うんうんうんうん、じゃんけんほいえー、っとじゃあまか走ったと俺りので、ね、最初はグーじゃ、うんけんほいじゃあチョキが走ったのは私セバンからスタートしますまずカードを1枚抜かいます、うん、ほうほうほうほうまず、あ、1枚目ですジャックな笑い自分の前にこのカードを置いたら他のプレイヤー敗北する たたびにに狂ったように笑いカードを1枚引くもし勝利したらあなたは世界の転覆の計画を始められるかもしれないなんじゃそれ誰かが死んだら狂ったように笑うっていうカードです、うん、そしたらあなたは笑わなきゃいけないわけだそうですもう笑わないといけなくなってしまっ<笑><おつ><笑>、ね、<笑>じゃあフフじゃあ次橋はい。時計回り時計回り これはどういうこと？うん。<笑>頑張って理解しようとしてます。あ、理解する。じゃみにこのゲーム、はしたくん初見です。うんね。はしたくんは初見です、うん。あのね、いまいちね、意味がわかんないの。うん、意味がわかんない。うん、あれで、あの読み上げてもいいっていうカードと読み上げちゃいけない、読み上げる出していいっていうカードがある。うん あの手番ってどういういこと自分の手番ってことつまり自分のターンってこと、うんうん、そうなんか目新しいものがあんまなさそうかなうん悩んでるね悩んでるねこれ軽い放送事故だよ と, とりあえず手堅くしとこう、はい、そこら辺はカットするねえっ、ー、と勝利えっ、ー、とゲームに残ってる全てのプレイヤーが青い服を着ていた場合あなたは即座に勝利するえっ、ー、と今、うん、まあいないね えー、と私は青ですで橋田君が黒で、うん、だ俺が違うから無理その時点なのでだから手方ポイントそうです、うん、このゲームポイント制っていうのもなぜかあるんですけど、うんうん、一応場にポイントを貯めることができたら、うん、なんか勝っちゃうっていうのもあるんですけどポイントで勝つことほとんどないです、うんうん、あのい基本誰かが即死するんでこのゲームそうですねいやほか2つがちょっとやばいんだよじゃあ次そう なんでねなん で,、ね、なんで<笑>えな、ー、じゃあじゃあ皆さんえー、どうしよう今からかまあ大丈夫かなプレゼント欲しいああプレゼント正月だしな俺いいや怖いの俺欲しいデデンえーっとーはい すべて の, のプレイヤーはプレゼントに対しているかいらないの を, を答える全員が出選んだあとこのカードを公開するプレゼントは子猫いらないを選択したプレイヤーはもちろん敗北イエーイいやー<笑>いやー子猫を捨てるなんてい<笑>なんて罪深いんて罪深い罪深き 笑ったんでカード引きますはい<笑>、はい、えー、っとじゃあゲーム終わらせようドラゴン2位のプレイヤーの前にこのカードを置く手番終了時にこのカードを自分の前に置かれていたプレイヤーはドラゴンに食われて死ぬこれを園香さんの前にプレゼントしますーこれを園香さんにプレゼントしますはいわたやいわた園香さんこのターンで勝たないとドラゴンに食われて死にますえー うん。あ, あそうかそういうねそう1枚まず引いてそういうことだったのねうんもう意味ないけど出しとくわ爆弾合計4枚以上の爆弾が置かれた場合はそれは爆発し全員敗北するけどもう意味ないと爆弾にやる前にドラゴンにむしゃむしゃ食われて死にましたへえ園さんは死亡しましたオ イ, イエーイ次こか次。私こかつです<笑><笑> <笑>っていうめっちゃ簡単やな本当にでお前はめっちゃカメラ気にしてるねめっちゃ気にしてるよ初登場だからね<笑>初登場だから気にしないとねごめんごめんなんだっけ前回のあなんだっけテストんすんごいカメラ遠くてね編集困ってんの今テレストレーション<笑>、うん めめっっちちゃゃ気気ににしてるすげえ気にしてるやばいはいやべけど面白いなこれああ<笑><笑>大丈夫かこれこれ大丈夫かな<笑>さてとじゃあ勝ったプレイヤーからじゃあやっちゃおうかなじゃあ俺かな<笑>そういうことね2回戦目で<笑> 2回戦目スタート<笑>えーっとはい あなた自分の前にこのカードを置き以下大声で読み上げる今後あなたを意味する言葉を口にしたプレイヤーは即座に敗北します<笑>一応説明なので言うけどあなただからあなたとかお前とか一人称とか人に対して二人称で使う言葉がダメっていうことです、うん、これは大丈夫だからね、うん、さっきのあのザザテストゲームがね いい感じにゲームが進むよ<笑><笑>これやべえなあの負けたくないからって喋んなるのはなしね<笑><笑>これ放送事故だからなそうだな<笑>、うん、まあそのたりカットすればいいからそうだねうちの編集担当が何とかしてくれるはずだから、oh, yeah. レーザー2位のプレイヤーの前にこのカードを置く 出番終了時にこのカードが自分の前に置かれていた場合、レーザーポインターが直ちにそのプレイヤーの視力を奪う。<笑>そのプレイヤーはつまずき、足首を捻挫し、敗北する。なんじゃそれ<笑>俺かい俺かよ<笑>俺かよ、うん。そんなに倒されたいかじゃあわいい、押したいから。はいえ、じゃあ、じゃあやりましょうか。 じゃあ、さっきのも踏まえて、皆さんプレゼント欲しいですかまたプレゼントさっきはいるって言って大丈夫だったからな。いや、今度はいらない。はしいるお、いる。おありがとうございます。えっ、ー、と、はい。すべてのプレイヤーもすべて眠れないれとく、ね。2連続でこのうちプレゼントはヘビ。いるを選んだプレイヤーはもちろん敗北します。多分、毒ヘビだったんだろうね。<笑>うん、毒ヘビだった。 ラ、ね、クヘミだったんだと思うよ<笑>残念ですね、うん、<笑>ねえ発したあ<笑><笑>あ。忘れてた<笑>忘れてた<笑>ああ<笑>はい<笑>はい素人、うん、カットインです あなたを組む二人以上のプレイヤーが同時に敗北したとき、そのうち一人を選ぶ。そいつが悪い。そいつだけ死亡。橋田くんだけ死んでください。えぇー橋田だけ死亡です。私は大丈夫です。そういうマジかよ、そんなのあるあのじゃあ、その子さん。うわ 自分がバカだって思わない?<笑>。思うわ。<笑>たまに思う。というわけで。第<笑>二ゲーム<笑>イエーイ。勝っちゃった。ああ、逃げた、自爆だよ、これ。ただの自爆だよ。<笑><笑>ただの自爆やんけ、こんなの。<笑>やべ、楽しい。ユーチューブ的にいろいろやばいのがあるから、これはあのね、喋れないっていう。ことが起こるから。うん 喋ったら死ぬっていうことが起こるからねちょっと YouTube 的にやばいと思う動画的にもやばい気がするいや1回から勝ちたいなそうだねさっきからねいるいらないでプレゼントでね明らかに殺されてるからねプレゼントに殺されてるからねプレゼントに殺されてるからねからじゃあ勝ったから園香 か, からかえっと待ってよああそっか引かなきゃいけないか はぁえーと今橋というひどい目に遭ってるからね今のところいや子猫捨てるわ蛇に食われるだけ踏んだり蹴ったりにな状態だからっちゃうじゃあみんなじゃんけんしますせーの最初はグーじゃんけ ん, ん, けんほうあ<笑>チョキを出したプレイヤーすべて敗北<笑>、まあ、<笑>なあバカなバカ キーパネじゃないの<笑>あのさ、<笑>なんで出したプレイヤーチョキ出しちゃうのねえ<笑> あ, あ、頭悪いんじゃないの<笑>なんか搭載すぎちゃったんもあれか、あれでしょ今、ハシタ勝たせようと思ってわざとチョキ出したんでしょハシタ君勝たせたかったんでしょ今あのね、なんも嬉しくないよこれ<笑><笑> 絶対プレイです絶対プレイ絶対プレイ絶対にもなってないよこんなはい、えっ、ー、とー、両、両2名、あの、手札のカード一切使えずゲームが終了しました。<笑>ほらはい、終了です。終了だね。終了です。早っ早っ終了です。早や早っ早っあの、ね、約1名がね、余計なことしてくれたからね、ゲームが一ゲームで終わってしまった。しかも次は俺からそう。はし、ね、とくんよかったね、これで全員一緒で。 <笑>じゃあレーザーで、うん、さ, っきさっき言ったから説明はしないよ、うん、であまりにも終わり方 バ, バカだったんであなたにおきましたね<笑>おお次のプレイヤー死ぬぞもう<笑>うん、そうだなもう死ぬぞじゃあますか、うん、あまりにもひどかったんで、うんそうだね、いやちょっと罰ゲーム食らってもらわないとね、うん、とりあえずあのーうん、画面外であのプレイヤーにつまずいてもらうんでちゃんと<笑> そのまづいて捻挫してもらうんで。<笑>え、じゃあ、全員せんのでじゃんけんする。最初はグー、じゃんけん、んけんお、バラバラだった。えー、ーえーっと、せいんで出してください。えー、っと、パーを出したプレイヤーが死亡です。俺か ー,、ね、ー で, で、その死亡だから俺の勝ちー。そうだね。<笑><笑> ちゃんと捻挫してねえ。捻挫した。後で捻挫させとくわ。えー、マジで。後<笑>で捻挫させておくわ次のロケで捻挫<笑>しなきゃいけないの。やだー。じゃあそのロケ次ラストにしますか ?5 回戦で次ラスト。ね、<笑>さあ、まともな終わり方してほしい な, <笑>まともな。そろそろ真面目にゲームしよう。まともな。<笑>うんとこのゲームね、推奨時間1分から5分だから。なん<笑>とも言えないなそれは。じゃあ、勝ったから走ったかな、うん、また。 あああそっか<笑><笑>また笑っるまーたがて壊れのね、うん、これねたぶんあのうちのアポロンビークの関係部署がすごい激怒すると思うこれ。<笑> さ、う、あ、ん、それ出してるじゃん。そう、栄ポップ隊、自分の前にこのカードを置く。すべてのプレイヤーはカードをプレイする前に、そう、栄ポップ隊最高と言わなくてはならない。言わなかった場合は敗北する。そう、これは邪悪なカードだ。あー、ちょっあのね。 アポビーのね、あの、デザイン担当の人たちがね、うん、ポップ体、総栄核ポップタイほど使ってはいけない本当はないってよく言う。<笑><笑><笑>今多分テロップ総栄核ポップタイになってる、ね。<笑>あるかな<笑>テロップになってる。いや、あるだろう、<笑> Windows、Windows 標準装備だもん。あ、そうだね。じゃあ、そのんえーっと、なんだっけ総栄核ポップ体最高。<笑> 審議かな<笑>今の審議必要ない滑舌悪いから審議まぁ、あ、まぁまぁ許されるところ。終わりじゃんけんしますまたじゃんけん最初はグーじゃんけんはいグーを出した人が敗北しますもうじゃんけんネタやめな<笑>だってこれしか出てこないんだもんいや運がいいねいや創猶各ポップ隊最高だ、ま、ず<笑>マジ総猶各ポップ隊最高<笑>怒られるやつよこれさあ橋く君はい ケーキか死。えケーキオア、です。どっちがいいですかえ、ケーキケーキうん。ケーキがいい。なるほど。お残念。あの、死を選んだら死にます。え、どういうことこれは、 あなた以外のプレイヤーは時計回りにケーキか死を選んでい過半数のプレイヤーが死を選んだ場合、あなたは敗北する。過半数のケーキを選んだ場合、死を選んだすべてのプレイヤーが敗北する。どうするとだった場合は、あなたは勝利する。ま、あ本当は二人しかいないから、意味はないです。はあ、ま、あでも、死亡って言ったら、俺が勝ってました。はあ、残念。さあ、はずれ君ですよ。いや、俺もう終わってんだけど。終わってんだけど、さっき、さっき負けてんだけど。そっか、そうだ。あれでもこれ出してるね。 いや、その後んだジャンケンでけだ、なんだ俺何もしなくても勝ってたのか<笑>そうだよやったそう格ポップ隊マジ最高ええ待って待ってうちうちうちうちそういう格ポップ隊マジ最高ちょっと待ってどっからマジか、うん、2人ともどっからマジってついた<笑>いやいやいや俺プレイするときは言ってないから<笑>そんなに好きなのかよマジどこっその本ント好きなら使ってくれよもうえー、じゃあ すごいよ。うん、今日の HSTV 全部この総映格ポップ隊になってるはずだから。はははは。やべえなぁ。じゃあ爆弾。また爆弾か。爆弾は。爆弾は、あの、フィールドに4つ以上爆弾が置かれたら全員死ぬっていう感じ、うん、いやぁ、総映格ポップ隊最高。<笑>さてと、園岡さん。はいよ。プレゼントは欲しいですかいりませんかうーん。欲しいなぁ。 欲しい、うん、なるほどいやー残念だなプレゼントは子猫だったんですよやったー欲しい子猫だったんですよまあ仕方ないねやったーじゃあ次はしか、うん、そういう格好大最高<笑>この言わされてるからあと<笑><笑>でおられるやつだ<笑><笑>けどチャンネルだからね<笑>大丈夫うちのチャンネルだから大丈夫えーっと さあどうするじゃあポイント稼ぎまーすおお小銭を稼いでいくはいなんだよもうちょっと面白いカード着てもいいんだよやだダメやだ<笑>やだやだ<笑>しっか<笑>いやだなんて、うん、いいよいいよもうそういうップ隊最高だなるほどね<笑>さてとでは園川さん一銭、はい、ので指を立ててください 1から5本まで、指を立ててください。せーの。いっせーので、うんうん。待って待って。指を立ててください。指を立てるんだよ。指を立てる ん, でてるんだからね、はい。いくよ。せーので。あー残念。偶数だったらね、死んでた。くそー。偶数だったら死んでた。偶数だったら偶数だったら死んでた。ということは。大丈夫。1だから、一だから大丈夫か。1だから大丈夫。<笑>なんで最後の試合こんななごびいてる。<笑>ハッシュタグなしで。<笑> あの動画主差し置いてゲーム続けるやめよ<笑>うん、<笑>早く終わらせちゃうこれじゃあじゃあ早く終わらせるかはいあっちょっと自分の前にこれぐらいのもういうの行かれる行かれる行かれる行かれる行かれる行かれる行かれるなや<笑>ああはいお疲れさまでしたー<笑>いやーやばいわあのさ マジそう鋭くポップ最高<笑>鋭い嫌 い, <笑>いややごめんもう1回やらせて<笑>だって さ, だって さ, だってさ俺3回ぐらいさじゃんけんとかさなんか<笑>うん、うん、目隠し系でやられてんだけど俺。<笑>いや気のせいだって<笑> 気のせいだって、運がないだけだよ。<笑>あの、猫捨てたり、蛇に食われたりしてるだけだよ。<笑>そうね。で、あげくの果てに、あの、総影格ポップ隊最高っていうね、う<笑>ち の, のね、親にね、あの、喧嘩売りに行くスタイルってい う, <笑> う, いう。いいね、総影格ポップ隊だけ混ぜてこう。<笑>これだけ混ぜて、うん、こ俺だけもう一回混ぜてこ。総影格ポップ隊いや、最高でしょう。<笑>あれだね、動画タイトル。 HSTTV「第なんとか会」「総栄格ポップ隊」<笑><笑>いや本編じゃないからこんなっき方しないけどもしくはあれ「<笑>何々やってみた」って名前の後にあのサムネがさ「総栄 格, 格, <笑>、ね、格ポップ隊」って書いてるのよそこからねそこから「総栄格ポップ隊」って書いてるんだよねてかそれこそタイトルのその文字が「総栄格ポップ隊」でしょ多分そういうことになってるはずじゃあね勝ったから セバンからいきますよ。はい。おー、なるほど。うん、では皆さん、一生ので、1本から5本まで指を立ててください。あまたそのタイプか。またか。じゃあカメラに向かって、いきますよ。せーので、えー、えーと、キスを出したカードを進んでください。さすがにダメでしょ、これで終わりは。さすがにダメでしょ。<笑>もうちょっとまともな終わり方してよう。<笑> ダメ<笑>ダメ も, うもうちょっとまともに終わろうえキ、ー、ス い,、はい、いやキスあはい意地悪い他のプレイヤーが勝利した時使用するあなたもあなたも配合するえっ、ー、と<笑>全員死亡<笑>うん<笑>じゃあはい<笑>こ れ, これんないよどうかこれダメでしょこれダメでしょ<笑>これダメだろこれ怒られるやつだろ間違いなく これ怒られるやつで、多分、本当に。あの、さりげなくジェーンと混ぜるのやめて。大丈夫、大丈夫。<笑>待って、終わったんだけど。あの勝利が誰もいないんだけど<笑>うん、うん。勝者がいない試合になっちゃったんだけど。何<笑>、うん<笑>、これ。待って、カードがなくなってきた。あの、同じカードをね、使ったらネタがバレるから使いたくないだけど。ああね。<笑>あこれ、はしたにあげたかったな、このカード。あ、これ、面白そうだな。はい、じゃあ、どうぞ。よし、もちろんです。 これで終わりだな今度こそちゃんと終わろうね<笑>今度こそ終わらせてみるよはい何このカードを使うと敗北するマジでセバンが死亡しました<笑><笑>セバン退場します<笑>マジかさあ橋田君と園川さんの一騎打ちなんて取れたかがいい試合になるんだうん。<笑>ああ じゃあ、そうかさんえ、はいことポップタイ最高 さんの番ですよマジかそうえかくポップ大最高いやいいね今年流行語大賞作ろっかうちも<笑>もういけるよこれんさあ何か出せるカードは園川さんうんどうしようじゃあこれにしましょうかね<笑>さあ何出すえー、っと自分の前にこのカードを置き以下大声で読み上げる 今後 私, 私を意味する言葉を口にしたプレイヤーは即座に敗北する、うん、ご幸運をえー、っと一人称がダメです、うん、俺私はダメです、うん、自分とかもダメです、はいうん、そういうかポップ対最高<笑><笑><笑><笑> い, いいねいい雰囲気になってきた、うん、ラストバトルにふさわしい試合になってきた、ね<笑><笑> あれだね、そういう格好を2人あなたに飾ってもらって王様だからねハッシュプロ公式フォントでいきましょうマジでいいね<笑>、うん、あの HSTV のあのロゴも<笑>そういう格好を2人になるの<笑><笑><笑>多分一時的に1月だけはねこうなる可能性がある<笑><笑>っていうかこの回だけでしょこの回だけねこの回だけね<笑>さあハスタは何を出す これ二人の時に使っても意味ないような気がするんだけど。ああ、あれかな、えー、過半数的なカードが来ちゃったのかないや、あの三人以上的なカードあーあ、なるほどね。うん。これ使っても意味ないような気がするんだけど。忍者、他プレイヤー一人を選び、手札からランダムに一枚を抜き取る。忍者が盗んだそのカードを即座にプレイすること。いいんだよ、角田さんからカード一枚盗んであ、そっか、プレイか、プレゼントや、プレイか。 でそのカードを即座にプレイしてください勝利バ弾、えー、ダンのカードが3枚表になっている場合<笑>あなたは即座に勝利するもしくはこのカードを自分の前に置き5ポイントを得る15ポイント以上獲得したプレイヤーは勝利するで爆弾は3枚表になってないんでこれは自分の5ポイントだねそういうことポイントになる、うん、じゃあうちは<笑>出うっだしなどうぞ<笑>あの気づいた気づかない えあそういえば<笑>たくんしゃべってたねあいやいやうちあの普通にうちって言った今そうだからうちはーって言ってこれ取ったからあって言ったその方しめべえしかもそういう格好2人とも言ってません言<笑>ないし<笑>、うん、やべダブルダブルで す, ですねダブルダブルですいや俺さ、うん、自分がやるかしたかなって思ったのよ、うん、でそれ言われたらねもうこれ出しておしまいにしようかなって あ あ,、うん、あ, あ出た、うん。他のプレイヤーが死亡するときはあなたも敗。はい、<笑>全員敗北。はい全員敗北でーす。いやいやじゃなくてハッシタクの勝利です。ハシタクが勝利したんだよ。勝<笑>因<笑><笑><蔭>は<笑><蔭>はそう勝因はソーエポップ対最高だ。<笑><笑>ポップ対最高。というわけで新しい言葉ができましたねソーエクポップ対最高。ハッシプロ公式フォントですからこれが。<笑> てか面白い、テストプレイなんてしてないよ、面白いな。これは面白いよ。<笑>いやー、ちょっとこれからブームいきますわ、そういうポップ大。<笑>そういうポップ大<笑>。本当の王様ですから。と<笑>て<笑>もバカバカしいけど、やめられない。うん、わかる。<笑><笑> お酒が欲しくなるね。かる<笑>お酒が欲しくなってちょっとバカ騒ぎしたくなっちゃうから。え、こっちは今度私服でこれやる私服でやるか、これ。やりますか。やるか。というわけで、お相手は、そのかと、セバと、マスタでしたー。あ、そういうポップ隊最高そういう格ポップ最高ポップ隊最 高, 隊最 高, <笑>隊最高<笑>本日のゲーム以上でーす。ありがとうございましたー。 何これ<笑>。<笑><笑>